ああ、入ってるね入ってますかねあ あ, あ, あ、マイクはボリュームは問題なそうですね大丈夫かな配信配信の方は始まってんのかな始まってんのかな始まってると嬉しいねそれか、その URL あマイクオッケーって書いてあるから<笑>あ始まってるね 宣伝が入ってる、宣伝が入っちゃったね。結局あの F5 押さないと反映されないから。ああ、そういうことだね。そうそうそうそうそう。はい。始まって始まってると。始まってますね。始まってますね。はい。じゃあおはようございます。おはようございますおー。すごいね。 いやあつまりましたね。今回もね無事開催できましたの夏の風物詩のスーパーストーツ、スーパーストリートファイターズ x ンスリー大会 X スト。X ストとしては第四回ですね、はい。なるほど。はい。でまず自己紹介から。自己紹介ですね。あのあそうだ司祭。お松です。おはようございます。よろしくお願いします。ますます主催の松さん。はい。やめて。いいで まあそうですね。えー、で、えー、と本日も実況させていただきます。ジャイドダンス、よろしくお願いします。はい。お名前ですか？お名前です名前ですか？ あ, あ、本当だ、ね、名前出てる。すごいね。ジャイ。ジャイ。ジャイ。ジャイはい。えで、えー、とまあ簡単にあれですね。あのルール、あのパンフレットにも書いたんですけども、その視聴者様の方にも分かっていただけるようにですね。ねあのまあスリーオンスリー大会で、XS の三十二キャラから一人キャラエントリーして。 のまあ、合気なしですねでチーム内の同キャラは2体まで、はい、という感じのでやってますでスピードは123速選べるんですが3速固定となってますはい固定です、はい、であのし各試合の前にあのじゃんけんじゃんけんして 1P か 2P かを選ぶ形になります、ね、であの先方の方、まあ、それは各試合ごとに毎回毎回変えていいんですけども先方のプレイヤーをあの各スタッフ担当今回ですとあのピロシ君か利根川君 中野くんか中野ですね中野とセロテー プ, セロテープと草くんセロテープだけ呼び捨てでしたね、まあ、もあいつの普段、ね、サマついてるからいいんじゃな い, そ,、ね、そ, のいその4人の誰かしらが筐体必ず立っているので、あのー、先方を必ず申告してくださいでの先1人目以降のプレイヤーですねに関してはあのーまあ、勝ってるプレイヤー当然座りっぱなしだと思うんですがそれがのコンピューターのラウンド1 を終わるまでにまあスタートボタンを押していただいてまあできればそのスタートボタンを押して以降そのキャラ選択をなるべく迅速にしてもらえればなと思いますの打ち上げを、ね、8時からやる予定となっているので、はい、何があっても8時まで、ね、終わらなきゃいけないんですよ。飲みたい早くということなのであの皆さんのごあの協力が必須条件になっていますので試合内 の, あの特殊な要例ですねあのー たまたま今回そのゼロ三ゼー勢の林真澄さん並びにあの青汁さんから指定の後その S キャラミスった時はどうなるんですかと死亡です四角でございます四角でございます負けでございますであのそれはあの S キャラだからというわけではなくあの X キャラもうあの自キャラさすがに自分のキャラ選ぶというねゼロ回戦どころかもう零点一回戦ぐらいそこはちゃんとやってほしいんですよあの。 気持ちが焦ってスタートボタン連打すぎちゃったで 1P があったら茶ー 2P があったらあの黄色い剣に関しては、はいあのまあ、まあまあまあまあ ね,、まあまあ、ね筐体係 の, あの裁量にも機量にもよりますけどもセーフとしますけど例えばガイル選ぼうとしてレバースブイッチャーでダルシムとか隣のホークとかは死亡です。 あの即座に席立って次 の, あの3人目のプレイヤーですねこ れ, これ気をつけてね決勝い決勝対象戦でそれだったらマジ寒いからね前代未聞だからねそうですね決勝決勝戦フ ァ,、ね、ファイナルバウトやらずに終わりっていうのは寒いよ、ね、俺も実況のしようがないから煽りようがないからね<笑>本当に、ね、一応シミュレーションしてるけどはい、はい、それはあの何度かあの改めてあの本戦始まる時のその1時半ですねの時にも改めて言いますがあの本当にキャラセンター気をつけてください ね,、あのー自キャラね の人によってはあのー、25年4分の1世紀そのキャラ選び続けてるはずなんだからかかそれミスっちゃやべえだろうということなのであの申し訳ないですけども失格となってしまいまいすだから色ミスはもうそのままでねそれ色ミスだからあのボタン間違ってそう色間違ったんですけどは、うん、いやもうその色で頑張れとだめだめ今までは結構 や, やり直しもあってたよねそうですねもうそれはあのーうん、今回どうしても巻きになるので、うん、そうなしです それとあとあれですね。まあ去年これはねあのエスキャラだけエスキャラとかですねエスホンダだけになるんですけども。あフリーズ？そうフリーズは仕掛けた方もう食らった方もではなくそう仕掛けた側要するエスホンダ側が四角となります。意図で移動的にであろうと意図的じゃなかったでもはああ止まった瞬間 に, にああ画面端に近いところでの投げ投げた後に中百レスをやらなければいいだけなので。そうなんだね。そうですねあの画面に引っかかって あ百連じゃないんだ。あが投げ抜けされて画面味近っかかったのであの画面味近いとこはもう必ずサバ折ってくれ。じゃ あ, あの S キャラえそんなやる人は必ず画面端射投げ抜けしましょう。そうですね。うんまあ、じゃあ勝ちです。<笑>確かに。 ということで、それぐらいかな。あとまあダブル KO になった時にはね、そこら辺はまあまあまずまずないと思うんですけどもね、あのー、やり直し、やり直し、やり直しみたいな感じになってくるので気をつけてください。あやり直したんですね。まあ、あとその都度やり直しっていうか、先生、その対象でダブル KO になった時にはその対象プレイヤー以外のその先方か中堅プレイヤー同士みたいな感じでやり直し。途中は両者負け。そうですね。はい、はい。な感じになります。 なー感じかなあとその都度その都度あの何かしらボタンネバー不具合あったらです、ね、あのその場ですいませんプラスあのもう席立ってください立ってあの万歳するなり何なりアピールしてください<笑>にしたらあの筐体係も気づきまして僕らもあのあ明らかに何かしら不具合というふうに気づけるので、うん、あの半端に試合をやってその後にあのに言うんではなくもう早急にアピールしてくださいそんぐらいですねはいな感じでしょうかね したら、あのー、当日予選4チーム、4チームきましたね。ということで、あのー、今回が合計、えー、と52チーム、156 人, つつ人、ついに150人突破、大会やり続けて20年目にして150人突破、ラインあたりには、ね、もう1000人が突破そうですよね。多すぎじゃない<笑> さあ、とということで今回 の, あの当日予選4チーム で,、ね、で当日マスクはあの1個しかないのでこの12人のうちの3人だけがこれちょっと変なチームが1個いるんだけどいや50番いますねこれ よ, よろしくないよね さあちょ僕画面ぼやけてますねさあ一応紹介しておきますねこれパンフー乗ってないあれですの で, で紹介しておきますのーチームイムディブルースちょこれピント合ってねえな野口バルログ博士ダルシムバイパーホークいやーよう集まりましたねでもねこれチャンスありましよ。な博士は夜勤明けですからねあ眠い眠いですよ<笑>まだよく分かってないしに殺したほうがいいですね確かに早めにねに対しあの1回戦当たるのが福岡プラス長州 これも一致なんじゃないですか。安倍安倍、急遽あの来れるよことになった。急遽来れることになったで九州から来ちゃやべえだろうと思うんですけど。確かに。安倍安倍、竜、スピペが。まあ安倍さん実家だから。あ、まあそうです ね, ね, でねでス。スピさんは初めてのこういう大きい大会参加です。に長州さん。なるほど。で、福岡プラス長州そのままだな名前。安倍安倍さんはちょっとね。これね、長州さんと安倍安倍くん、まあスピくまあどう。 それぞれワンチャンありますからね先ほどの野口君チームにね、まあ、相手チームにもガエルいないしそうですね阿部阿部さんがいけるでしょうこれじゃ あ, あの右上行ってもらっていいですかねダメダメダメあ折りすぎ右上<笑>右上はいと、ね、これあの直です直直<笑>やめ直営業直の仕事です直の仕事っていうの言っときましょう業界人っぽくはい大野町バイソン大野町バイソ ン, イソ ン, イソ ン, イソンベガじゃなくてえこれ海外読みじゃなくて いいのバオルチャバイソンギもん DJ に裏毛にバイソンということでこちらが当日エントリーチームですねなんか名前に門が付いてるだけ強そうですよねそうですね僕もちょっと思ったんですよゃバイソンバイソンってこれ結構うっとしいな面倒くさいねさあちょっとこれうまいことね直の仕事をうまいことやってくれればなと思いますそして最後「がんばれ J」ということでおちゃる丸バルログ見習い S 流で鉄バルログの。 バ ル, ログ S2、バルログ、バルログババルルこれ、S 流にバイソンバイソン DJ って結構あれだな右側すごいなまあまあまあ卒っぽくていいじゃないですかそうですねまあ卒はキャラだっていうのを分からせてくれればいいかなと思います<笑>そうな、言うてもキャラですこのゲームまあまあもう20年やってればねそうですね じゃあそうしたらあれですねともうもう一回戦じゃあ初っ端はさっきのその野口くんのチームとえっと聡秀さん阿部阿部くんのチームですねでもジャんケンでワンピースピ並びに先方プレイヤーも決まってるんでしょうかねオッケーですねじゃああのスタートの挨拶をあのお辞儀しますジャイアンさん私がいいですえまあまだ予選ということでね第四回第四回ですね第四 回, 回 X S とえ当日予選スタートです盛り上がっていきましょう。 先方はババルルロログ…グ野口対…と、スピ君ですねスピクンああベガですねこれはあの…福岡チームは当たりといってもそうですねまあでもベガは全員いけるか一応まあでも一番いけそうなのはバルログなのかなおっあ分かってるな動きがで衛星うまい味これしっかり投げ、ね、ボけ身取っていない おっと投げていあこれ投げてちょっとあったまさか怪し始ま る, 始まるいや画面端っこれはガードできるいやでも6パーがあるからなさあ画面真ん中にいっちゃったぞおい端っこやったんじゃないかお い, おいもうこれだよあったまさかだよバズただ これがあるんだよなぁ、X はなぁ、バルログは。お前、い さ, さ, ゲームさっきも言ったんだけど。ゲーム王がオフィスになりました、ね。あれいさあ、お, おいい、はい、大菊。今、ピオリゾだったんだけどなぁ。ゴーっと。いいですね。ああ、ジャンプじゃなくて今、ヘッドブレス。今、ただのジャンプかと思った。た多分今、最後、ね、の削りらってバックジャンプしたのを、うん、読んでヘ、ヘッドプレスっていう、結構高度な読み合いがあったんじゃないですかね。お、これはいいぞ。 スプさんいいねうまくないこれはしっかりカードしたらねでも画面端ですからねってバルセロナそんなに怖くない、うん、ガどういける、ね、いける、ね、まだいけるか、まあ、ベガとしてはね体力いくらあってもねワンチャンでやられるんでなんとか体力を削っていく方向がいいと思いますあーっとこれは当たらずおーっと 投げ て, 投げて受け身がない上からいラーさすが に, に出すよそれはああ分からん5でしょ5でしょいやダブル K よく相打ちしたなえこれまだ当日の1回1回処理目レベル高くないショパン第1戦からダブル KO って、ね、熱いなさあ分かんねえ2回目分かんねえ分かんねえ 分かんねえまあこういうゲームは分かったんだよ遅せんだよ遅せんだ よ, 押せんだよ分かんのい遅んだよいやでも一応わ分かっただけいいかなと思うんですけど<笑>あれだって6パーで投げられるしねまあね今でも美味しかったなでも、ね、分かんねえかわ分かんねえが分かった<笑>さあ2人目は長州、まあね、さあこれはかけるごんの時のオペマイ戦の、うん、バルログ戦には手が出ないでんで出したんだろう昇利券が当たったそ う, そうそうそうそう あ, あ、吸い込まれよりね食らってたからねそうですね記憶に新しいです<笑>これは危険だけど間違ったわけではないとそうですね間違ってない<笑>まあこれお互い結構やってるよね、まあ、最近野口君はあんまり見な い, っぽいけど、ね、そう全然最近ストブに夢中だった気がするんですけどええうまいでもまあ過去にはやってますやるあとミスった いっていミスに対しての感覚が強いダヤシーこれはバックジャンプで逃げてあれはケイはもう何もできないですよねできないですよ、ね、おっ何だ今のジャブすごくない絶対歩いて省力じゃ歩いてハドケやったらたまたまジャブだとっぽいねいやいや待ていやまた押しつけ押しつけさあ若い、えー、最強最後は無理せずにダヤシーショーパンチが2回 怪しいショーパンチいやだからあれはなんかミスってもコパンだし出れば勝利受だしみたいなちょっと高く、ね、掴んでつあーラーさすが に, さ, すがにさあ分かんのか分かんの楽勝でしょまあバルログもねやっぱ多分勝利受怖いから重ねがちょっと遠くあるのかなバイパンマジっすかパンさあうまいうまいいいつかみから の, からのあーっとさすがにテラース 俺には松田さんも大喜びさあやりましたねこれは ね, ね剣だよあダルシムダルシムがないんだダルシム残すんだそこにバイパーさ ん, ーさ ん, ーさんいやでもこれ会場中がねあの福岡チームに味方してますから、まあ、まああれ登ってきたらまずいもんね さああのお外はあれですよね波動のふりしてフォークの飛び込みを誘ってる感じなんですよ、ね、あっそうなんだしかもまあゲージもたまるしみたいなおお、まあ、ゲージたまりましたねいや長州さんうまくねうまいんだけど硬いどうしてあの今のところあっ今度食らっちゃったまさかあんたはさんしっかりガードして我慢強いですね これははもうダイヤシーは打たないですよ中足だけで、ね、もう刺さらないように言った瞬間を<笑>一文字はまあ い, いかあスカッターでもやばいよねいやーまさ か, 死んだのまさか出ないさあここからレパワーは出ないおお中足<笑>まあちょっと怖いねなんかを期待させるね調子さんは開幕の試合なのにみんな見入ってますね ちょっとバイパーさんミスりましたね、今ね今当日予選とは思えないなあーなるほど中足が多いんで中足で返すという割と地味なさあ刺さっ て, って、ね、今度でミスって置き攻めはできましたこれは誘って中今はもうあれですねもう台風バイパーさんが珍しく台風にこだわらなかったですね立ち回りだけで倒した感じ まあ、ンガーはね台風だけを気をつけてるような立ち回りなんでなん竜より逃げれないですからねああなるほどまあ、真空がないからこれはガードお互い無理はしないしっかり勝利権この勝利権打てるとお互いあ あ, あったまさかそ こ, そこだよそこだよをこてた。まだ、あ、ま だ, まだ持ち直すかまだアリーをしてるといったからさすがに これは削って足っこのダイヤ足は痛いぞさあ今さっきめくったぶん勝利を見だたと思うんですけどホーク相手は大竜巻でも OK だったので確かに大竜巻でね5段でピオルちょ中盤中盤マでもなかった何でもよかったのにミスってしまったもったいないさあ速攻出てくるのは阿部阿三3人目まあこれ竜で止めたいですけどねダルシムも残ってんだよな 去年おととし、うん、優勝チームの一人だよね、うん、A4, A4 と a b e a b はとあーはい a b 安倍 b e u 2で優勝してますからね2年前ですか2年前か2年か 3, 3年前去年は確か KKY はああ、はい、それ紫が優勝した1回だけ勝って優勝ってい う,、えー、う紫が優勝したまあまあまあ確かにまあ靴も結構活躍してますよ 確かにこれは阿部阿部さんがかなりいい感じで硬いですねうんまあ公務員スタイルって言われてますからね中足が多いから中足多置くけどまあそれ別に食らってもまあ例としては死ぬわけではないんでやっちゃったのそう真空 い, いいですね真空があるとね一回逃げるんでまあちょっと本人ちょっと苦笑いしてますわあれはなんで漏れたんだろうね なんか竜馬あの竜巻なんなんはちょっと多分ボタン離しだと思うんだけど林のこれはまずいぞさあ1回目弱と台風はまるか竜巻これはアントビからしっかりと前離して今見てからや る, できるいやー今あやバイパス多分ダブル台風やったはずだよなんでしょうなんで1回転なんだよおいみたいな感じ ダブルだったな多分今ダブル仕込んでましたねやる必要全くないねいやーこれちょっとラインをちょっと押されると龍もね焦ってくるよねさっきからコーナーだいぶ多めですねおっ中小龍 竜, 竜巻でラインを変えて<笑>ラインってもう俺ねラインでもうね<笑>さ台風刺さっていや画面端はちょっと厳しいぞ お何だ何だ何だ美味しい手前打ちしさあここで龍がリードを取ったこれは転んだがあ前跳びは何かたないや今今シンクにも竜巻にも翔竜に も, にも全てに対応してたので、うん、正解ガードでしたねガードかでもガードはしたくないですよねフォー相手に でもちょっと確かに遠かったんだよ台風の周りからはそうそうそうそうなのでガードでもよかったのかもしれないがいやまあ怖いよな、まあ、勝ったのはムディブルス博士温存レベル高さあじゃ あ,、ね、にあの当日予選の第2試合ですね闇営業と頑 張, 頑張れ J と頑張れ J <笑>これはまだ先方は決まってないかなあ決まって る, って る, ってるじゃあもう座って いただければはい。じゃあ座って。あもうオーケーですね。じゃあスタートボタンを押しちゃってください。総務長のバイソンと相手の方は？相手の方がえっ、ー、とテツさんかなテん、ね。テツさんのバルログですね。バルログバイソン。これはなかなかいい、えー、組み合わせですね。あと配信ね URL 先ほど告知したんで皆さんリツイートとかよろしくお願いします。はい盛り上がっていきましょう。おごられくんももう始まってますよね。 喉乾渇いたな最悪だな<笑>さあさあ掴み返してオヌチョがキャラをなぜかバイソンで選んだオヌチョがさあさあホりホ り, りしてまあ結構いいしさあクレイジーミ ス, いいース、うん、さあクレイジーミスったが穴掘りでフォローそうかバルログみたいのバイソンみたいだから先方はバルログバイソンになる可能性がでかいですねほうおっちゃんためてる さあ上からあい優しい癒し系だわキャラは優しくないけどね確かにたまってエットエットはよう当たるおさ今すかしてつかみはバレていてくぐってニョキッと微妙にうまいんだがいっおぶっ放しいさあ最後はもう画面見なかったですね、まあ、見ない方がね強いからねこれね微妙にねあの何、ー、だろうそこら辺の ね、上手さをアピールするというかバイソンには必要ないんですけどさあ2人目が見習いさん S 龍と S 龍はそうなんですねさあガチャりましたねャましたキャラミスませんでしたねあそうかこれミスると終わりだもんねミスったちもですから<笑>当日予選で二千五百円払って終わり<笑>それはヤバいそれはヤバいね、まあまあまあ、さあ波動拳波動拳波動拳いやしかもなんか中波動小波動大波動今なんか打ってないね<笑>何なんなあの中波動は どうなんだろうね球残るから大ハードの方が連発できるからいいと思うんだけど、うん、溜まっちゃったそんな感じでハードが多めまぁ、あ、でもスイックスい っ, いたって大パーンなんかぎこちない動きしてるけどさあハードハード出てピヨルピヨルよくヘッド打ったな今のいや今の立ち方すげえな確かに、えっと さあ小波動となぜか中波動が あ, あの龍の波動圏はねあの絵が違うので小中大わかるんですよねただん今中波動って言ってますさあ大波 動, 大波動か、ね、急に大波動が増えましたね聞いてるかもおっ見てから反動力も速かったから見てからじゃなかったのかどうかも短分かんないな半分っちゅうのやっぱ中から聞くとね龍は強いですよねさあ波動圏波動圏さあ小波動ね 大波動。おー、無役なんでああ知らないおいあったちょっと待って今ミスったさあクレイジーになんかそう…なんか別に普通の顔レバーロセイしてんだけどあいつおいクレイジー2回ミスりましたねあレバーか、まあ、レバーじゃちょっとしょうがないよねだ 右, 右手と左手入れ替えてやった方がいいんじゃないかな<笑>逆に難しいよ確かにさあ3人目おちゃるまるバルログこれは評判モードに行くのか さあ、3たては避けたい、まあ、地上戦やるとねさすがにねバルログ自利品だと思うんですよねただ今中8かな中8で無敵時間が短いからハイクロクリスタル相打ちになったのかなさあち掴んでえずらが<笑>返された<笑>さ危ない危ない危ない危ないなさあ寺さすがに、まあ、出せば勝ちだわね ところどころサブキャラのなんていうんだうまあ浅さというかやり慣れてなさが出てますがおっとサヘルプ今のも中ヘッドでしょつ掴んでっぐこれがと思ったらあれなんか爪が甘いのま…た玉はやっぱりあ、ダッシュじゃあッ出しておい今の出し歯なんだ今の出し歯って何だったんだダイエッドじゃないよね、まあ、あなんかレバーレバーすげえ触ってるあいつ ダッッシュアッパーヘッドでいいんじゃないかっていう誰かのアドバイスがありましたがヘ、まあ、ッドヘッドこうで移動してあどうつなぎを見せたさあにょっきりヘッドで上から行ってさあにょっきりヘッドでヘッド多すぎ問題あっマジすか今のやるうまいところどころうまい<笑><笑>な な, な、なんだ今のさあ勝ったのは<笑> 闇<笑>目の前でうろうろしてるのあれ何なのいやまあ本人リアル本人 の, リアルの立ち回りも本人は目の前でうろうろしてるんでしょうがな い, ないですなるほ ど, うどうまあ何かしようか迷っちゃうのかなため解放されちゃっていやなんかわざからぶらしてつかみみたい な, なんかパッと見いけてるふうなことをしたいんですが伴ってないみたいないいだいぶだいぶい言い過ぎないような気もするけどまあまあまあ無理こおごられ君準備中のままでできないっぽいみたいなことじゃないえマジでれくんなんかできない… ってて、聞いてちょっと俺の楽しみが 70% ぐらい減るんですけど、まあ、で, おでかいだろ結構割合でかくないか割合でかいでしょ<笑>どんだけ飲みたがりだろ飲みたがりですよあのじゃあこれ 配, 配信に乗らないマイク的なのであの、言ったほうがいいんじゃないかねさあしたらじゃああれですね当日予選決勝戦この2チームのうちの片っぽしか本戦にいけません 小倉君準備中らしいんですけどんでできますす準備中みたいなんですけどさあ、吟味に吟味を重ねてますね、先方プレーヤーを、そう、俺、これね、さっき気づいたんだけどさ、これ、ずっとこの、自分の映ってるっていうか、このモニター、あのー、配信のあれとか画面見見てるんだけどさ、これ、だめだよね、カメラ目線でしゃべんなきゃだめだよねあ、そうなんで、ずっと下見しちゃって、ごめんね、自分の顔を見ちょっと見たいから、はい、OK、OK、先、は、方、い、もう座ってますね。 座よ弱やく座ってたみたいですねじゃあもうスタートしちゃっていいよね、はい、じゃあスタートでお願いしまーすじゃあ当日予選、えー、決勝ムーディブルース 1P の野口先方で闇営業 2P 裏気にですね裏気にさんのバイソンとはいスタート OK ですよはいスタートボタンスタートし て, トし て, トしていやこれ同時に押してるとね茶流もしくは黄色い剣が現れてしまうのでさ あ, あスタートしてください運 営, 運営スタッフ押して<笑>運営スタッフどこ行ったの寄り道してる、うん もうスタートおっしゃって筐体から離れないでって言っといたのね、うん、これ選手結構ね集中してる場合があるんでスタッフの方でね誘導してあげないとねさあキャラミスはなくバルログバイソンまあミスっちゃいいだろう<笑><笑><笑>さ掴んでゴチッとゴチッといい、ね、掴んで結構よ く, よく我慢したちく君が割と動けてない感じはありますね 相変わらず、せめはうまいんだけど、うまいえ、今、投げむ敵の時間、短くなかった、パーよう 6% パーじゃん、6% パーかもしれない、うん、今い、まだまだ投げれちゃまずいタイミングがある今のあいち取れないのさあ、にょっきり、にょっきり、いや、これは画面端、さあ、強いアしいやー、勝負強いな、ところどころ甘い部分があるんだけどな、雨掘り。 あんの今歩 き, 歩きクリスタルでしたねすげえ歩いたに見えたところどころうまいうまいなこれはさすがにバイソンつらいかまずはためたいっすよねさあこのワンワンえっとミス鳴き声出しましたね確かに犬いるいやこれはもう出すしかないもんね野口がまずは 一勝で出てくる の, 出てくるの が,、えー、出てくるのが DJ ですか杉本さんの DJ ですね DJ です DJ 博士温存したまま行くのかなさあコメントもねちょっと英語ばっかりでちょっと拾いづらいな確かに<笑>、まあ、海外勢は結構ね見てくれてるのは嬉しいですよね かなり時差があるはずなのに、ね、つかんで、DJ はやっぱ、あのジャックがあるんでね、置き攻め、重ねに行きにくいっていうのが、あのバルドゴにはあるでしょう。しかも、ジャックが決まったとかねい、めくりがあるんで、あー、出しちゃった、出させられましたね。あれ、先に出すって見てからだとなー、判断できないんだよね、起き上がりの。 あれ今のはまあ し, ょうしょうがないです大変ですけど厳しいところないうん相当なんか画面見てないとこれはしっかりガードいや野口がかなり動きはだんだん良くなってきてるぞおっマジかなんで返せんの中盤これはまずいんでマジで出して逃げる行ってハイドローで追っかけて押したが あーっと今のエアスラミスかな今のはのこうイメージ的には殺してくれって感じでしたね<笑>確かにマシンガーは今のは打たないと思うんすよお手上げって感じのところに<笑>解釈入った感じでしたねさあ先ほど何かしらにつけてレバーのせいにしていたものでしょうまあ一応ねあの口で言ったわけじゃないんでねまあそうですねアピールですかねアピールですかねなんかちょっとおかしいぞみたいな さあにょっきり出したがバルセロナ出したがバルセロナピヨってこれ投げか死にましたね変にさ時間長いからさちょっとイラッとしない繋がらないのかなあさあリーチですねさあ博士当日予選温存のままなのかあるなおいいい出しつかん で, 掴んでこれはつかむでしょ掴まないゼロドット そっか ら, からのある の, の, あ, る の, のあるのかるのあるのか画面端おいおいいやースパーコンでお い, <笑> い, い今のヘッド遅くねえか大丈夫何してんの<笑>ああ、ああ。さあまあらしいと言えばらしいというかまあはい とということで当日枠に抜けたのはムーディーブルースおめでとうございますさあということでと当日枠は D ブロックの一番下なので穂村帰りあごめんなさいね穂村帰りここね穂村帰りの福山龍、はいああね、手ダルシム富士サガットのとこにムーディーブルース入ります<笑>ということで龍ダルシムサガットに対してバルログダルシムきついな ままあ、まあホークがねホー ク, ホ, ークホークもいるんだよということ で, とことであのー、まあねワンチャンもツーちゃんもあると思うので頑張ってくださいゼロ回戦ゼロ回戦ですね D ブロックの一番最後のゼロ回戦になりますああさあということであの無事統一枠が決まりましたこれおごられ君はどうなんだろうジャイアンにはなしってことなんじゃないでしょうか あ, あ, あ, あ, あの僕ジャイですね今実況してるのジャイです ジャイアン、知らない人間まあだいぶあの第3形態ぐらいだったからあまあ確かにね形態変わったからあ髪も短くしたしね確かに誰だあいつみたいな割と昭和のイケメン的な感じのあそれねもう言われすぎてイライラするんだよな<笑>全然イケメンだと思ってねえだろみたいなタンクスい や, いやいやいやそうアイムアイムジャイですさあジャイアンさんとあのマッツンで当日は喋らはせていただきましたもうそろそろね喉がね限界ですね アピール始まった始まったばかりだけどまた始まったはいということで40えっ、ー、と事前エントリーで48チームの当日で4チームなので156人とうとう大台、まあ、100人超えた時にもありがたいなと思ったんですが超えれそうで超えれなかった150人という壁をとうとう超えてしまった第4回 XSO これは本線一時半からですよね。本線一時半ですね。一時半なのであのー、まあ四十五分ぐらいあるので今のうちにあれですねあのー、お手洗いであったりとかあの何かしら買い物であったりとかあの済ませられるものは済ませておいてください。差し入れも受け付けておりますよ。であれですね、えっとゼロ回線 A のゼロ回線 A の一二三四終わってそのまま B のゼロ回線みたいな感じのブロックごと進行ではないです。 あのパンフレットにもあの番号謎の数字が振ってあると思うんですけどその順番に試合をやっていきますので思ったよりも早く出番回ってきます、うん、まあ D ブロックだからまだまだしょうとかそういう感じだけど思ったよりも早いのでブロックごとじゃないんでねホんと気をつけてください、ね、0回戦1回戦2回戦みたいな感じで、はい、投資でやる感じですよねあ多分ジャイアンって分かったからじゃないのワオ、うん、サンクスわおわおってワオワオ まあ、大悟はプレイしてないですね、大悟はプレイしてる感じであ、違うっぽい、なんかスな、何を話してるんですか、多分、アフロレジェンドは出てるよみたいな感じようで、わー、サンクスだ、別にジャイアンでサンクスではないっぽいのあそうか、失礼、まあ、俺もね、<笑>ちょっとね、名前が中野地域ぐらいでしかね、通, 通用しなくなりますからね、あそうっ す,、ねまあまあ、す, すねって、お話終わるじゃん、<笑>いや、あ の, の、なんだろうね、ジャイアンさんもね、ままあれじゃないですか、はいね、ネットの大会とかで頑張ってるじゃないですか。<笑> そのうちあの実機も頑張ってほしいなってところですね、僕はいまだに信じてますよ何を、ダルシムでジャイアンさんと、まあ、例えばですよ、ジャイアンさんと僕と、まあ、なおその旧並木時代からの人間で残っている人間ちょっと2 2、2回転か、2回転か、まあでもそのチームとかでも、また、ね、あの大会とか出たりとか、なんかどっかいろいろ行ったりとかっていうのができればなと、やっぱ思いますよ、どっか、うん、どっか、どっか秋葉近いなぐらい<笑> そうしたら。近 い, 近いな。そしばらくね、あのー。まあ、これはあれじゃないのかな、これ、あのさ。大会代、大会の使用代のは、あの一台二台。もう、あの。のじ合い。フリップ。と、開放してますので、大会代でレバーなれときたい人は、そのまま触っといた方がいいと思いますよ。方がいいですよ、はいね、せっかく。結構お高い参加費なんでね。そうですね。フリップなんで。で、もともと、あのフリープレイ代は、フリープレイの代は、あの二台。 2セット置いてありますそれプラスあの外壁沿いにあのアニコレとあと HD なのか何、まあ、だ置いてあるの全部で結構いっぱい置いてあるよ、ね、まあ置いてあるので遊んでくださいとりあえずあのワンこちら側対戦台大会第1位大会第2位ともに、あのー、使用されてますのですよろしくお願いいたしますおごられくんじゃないけどあの来たよいいじゃおじ ゃ, ゃる丸さんかな何かコメントあります これはなんだろうこれはおごらせくんですねおごらせくんはいうろちゃんありがとうございますいただきますいただきますこれはジャイアンが煽った 上, 上でのおごらせくんおごらせたなんかアイスもあるらしいんでアイスもあるらしいんでま欲望の塊だないただきますいただきますこれ配信載ってんのか配信載ってんのかいやありがたいよねいや冷たくていいなあおごられくんできそうって書いてますあおごられくん<笑> おらせたくん、そうですね、すまさに。これさっきね、面白かったのはね、あのー。アフロなの、ダムダイなのとか、正解をしている最中に。はい、あのー、シレッと動画の、そう視聴者のふりして、マーカス。あ、マックス。が、チャットで、会話してるのを見て、面白かった、えー、お前出る側だろうって。まあまあまあ、英語できるから、やっぱ気になるんじゃないですか。まあ、そうですね。あの、マキリさんからの怒られも待ってますよ。今度の、エボージャパンで、なんかの、え、卒イベント。 イベント<笑>いやさすがにね発表されたばっかりでまあ、僕はスタッフで行くんで多分イベントはできないと思うから今度はエボジャマンでどこでやるのあの、まかり あ, あ今度近いんだ1月の1516ぐらいあたりかな1月 で, でクーペがなんか5月にあの、移動みたいな感じだしいだからもう1月1516、うん、成人の日近辺からもう5か月後ぐらいですよ、ね、そうだねもうすぐ ですねなんかでもやるんじゃないのやんのわかんないあの調子の方がなんか多分ないとなくちょっと泣いてもらおうかな<笑>任すなんだろうねまあリストに松田さんないんですけど松田さんこっちにいないんですかっていますよあれなんか小椋れ君ね名前リストに松田さん名前がないらしいですよ、まあ、松田さんの名前 もう追加で入れといた方が、ね、松田さんの名前がリストにないらしいですまああのジャイ宛てに送ってコメント松田でもいいですよあまあ確かに、うん、それでも全然「松、ま、a メンバー e m e b ー r m e b a y b y m a x u n ーみ誰だろう DNGRS ペ ー, ーペーパーカットペーパーカット 髪切る人？デンジャラスペーパーカット別わすえ知ってるちょっと待って You just go back to other s t r e a m ペーパーカ違うストリームに帰れとか言われたけど大丈夫かえっ<笑>何大丈夫海外もいろいろあるんだねマッツントールドミーザットエスティーズはゲームオブアタックディフェンスイズノーグッド攻撃的にいった方がいいってああ あ分かりました、いあいつはトロール、トロール、お任せが、トロールって言いますか、ね、ふざけたプレーをしているという意味ですかね、ごめんなさい、頑張ります、あの、もう年なんで、攻めれないんです、<笑>まあボー、サイレントスコープもなんか入った、話してんじゃん、ベネアスペーパーカットイズアメージング、アメージングプレーなんだ、なるほどね、はいはい、こっちで言うと誰だろうな。 まあ個人名は伏せときますか、はい、あんまりね言ってもねいやもうあの僕も頑張りますよ頑張りますはいありがとうダムダイアロー ダ, ダムダイアロ r n i n ー g o グ d ッドモーニン グ, グ, ニング ダ, ダムダイ今アメリカ、うん、ダダああ思ったんだなるほどは い, はいダムダイダミアンなんで本名なんだ ダ, ダミアンがでデイミアンデイミアンデ まあ、全然今あれですよごめんなさいチ ャ, チャットをずっと見ちゃってましたね、ごめんなさいあのまあでもこれ、視聴動画見てる方々、チャットもワークも同時に見れてること思うの問題だと思うんですけども、お、トシン、はい、は、ま、い、はい、英語難しいフ、はい、ホークプレイヤー、サイエントスコーブ、あー、ーそうあーなんだ、デイビッド、あー、エボ、残念だったな、これ残念だったなって、英語でなんて言うんだ、あのー、ベスト4、おめでとう。残念だったって、あー総理かな。うん 残念は総理かな。総うんあっちゃんと分かってくれてるな33期まずねうんね、うんうん、いやでデイビッド本当頑張ったねおっうんとなんだ三位だっけだめだうんベストエイ8が五位とか、うん、そのぐらいだよねうんははじゃだめだ。ダメ落ち着けってあ、っ松任ロックスターの。 あー、一般ピープル。<笑>なん だ, 何だ一般ピープル<笑> 普, 通の人です普通の人です。ノーマルピ ー, ポー<笑>ノーマルピーポーノ、no, no, no, ー, サンーあマルースマーノースマルピーポーノールーーノーマルピーポーノールーーノーマルピーポーノーマルピーポーノーマルピーポーノーマルピーポーノーマルーポーノーマルピーポーノーマルピーポーノーマルピーポーノーマルピーポーノーマルピーね、マーノ、ね、ーマルピーポーノーマルピーポーポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一つ教える代わりに英語教えてくれっていうのでマーカスと契約してるからそういうバ契約って<笑>いや実際ねマーカスよすげえ助かるんだよまあ彼はね日本語上うまいですからねそそそうそうそうあのねマーカスーと あの、うん、ダムダイと、うん、そうーマーカスとね、マーカスの奥さんと、うん、ダムダイとダムダイの奥さんと、うん、俺と俺の関係で6人であの食事して女性は女性でそれ仲良くなって、えー、で、俺らは3人はずっと卒論してみたいな感じようで、えー、この間、ね、あの食事会もして、えー、楽しそうなのであのまた次会う機会があればっていうふうに思ってるんだけどねでもしかしたらなんだけどねまだ確定じゃないんだけどねあのダムダイ、まあ、奥さんがあの日本人の方なの で, そうです、ね、もしかしたらね、日本に引っ越していくるかもしれないんだよ。えーうん まあ、それら非常に楽しみだなっていう感じの確かに、うん、S 流からキャラ替えしないのかなさんざん X 流なんなんキャラ替えしろってい う, う言ってんだけどね S 流やってる限りはもうお前とは喋らないみたいな あ, あおごらせくんおごらせく ん, せせせくんまたまたおごらせおごらせくんまた篠はさんから、あのー、アイスクリームアイスクリー ム, ア イ, リームアイスクリームだよーって<笑>アイスクリームいただいてゃいましたア イ, ス ア, イス、はい、アイスいいな これ、ね、バニラにチョコだけこれこれ、これ目の前で食べちゃいますいただきますうまい<笑>今はチャンスだからねそうですねかカメラ目線で言ってた方がいいかなと思ううまいのど飴もね結構今日は用意してるんだねそうですね漢字漢字イズハード難しいと、うん、漢字は確かに難しいな難しいな確かにね回、うん yes. Yes, very, very delicious.、うん 今すぐお今の今今すすぐぐおっやてのあれですよ皆さんもあの、ね、今まだ休憩中ですから、ね、今すぐ皆さんもあのコンビニ行かなんかいゃアイス買ったうがいいですよ家で見てるでしょうね俺一生今カメラ目線でアイス食ってんだけどさ<笑>もうちょっともうちょっと上に見せない と, うとこうやってアイスアイスを見せるってことじゃあマイクが遠くてさあそういう感じあそうこれじゃあこれ結構食いついてる これどんなやつだな今自分で見たけどさおっさんがさはハハイスクってる今コメントでもあってただアイスクってるだけの動画動画見たやつおるみたいな<笑>確かにねこれのじ合いとか流しててワイプで俺らが別に入ってないんじゃないですか、まあ、もちろん逆とかうちらのアップずっとやっ て, てもしょうがないよこれのじ合いって映ってますのじ合いの一番とか映しつつワイプで下に オルトマッツーの絵とかだとね あ, あそうですねあ あ, そうあこれちャートいいあのー、あれはえー、っとーお酒は入ってないですアイスにでえっとジャイ T シャツはリュテ T シャツですね、うん、リュウあのユニクロさんのやつねこれはーえー、っとバイソンはえー、っとなんだっけアラバマじゃねえのアラバマさん北海道ねとあえええきびだるさんですねあこわれ入ってる入ってる入ってる やってないやってないおごられくん入ったらしいんであの画面画面をあの僕ら僕らの映像にできるかなワイプワイプというかありがとうございますあおごられくんかおごられくんの画面だね あ, ととあれ俺かと松田さんお僕と僕と松田さんにはいおごられくんが入りますおごられくんそこでやんじゃないのそうみたいなねそこでんでしょ松田さんいますか松田さん 松田さん松田さん入ってますよこれ俺入ってないのってまあいいか<笑>なにその嫉妬するコ マ, コマさんコ マ, コマさんって多分あの高尾ではない方だと思うけ ど, ど 松, 田いい松田さんいないじゃあ俺がダブルでやっときますね、はい、えっ、ー、と、じゃあ画面切り返すに、えっと、どこいった そ, い、うん、そこそこそ こ, そ こ, そ こ, あ、はい、こじゃあそっちあれこれおごられくんの方のカメラってさっき映してなかったけど映せんのかな 多分多分いけると思うよああれあれに向くでしょあれに向くあ、じゃあ僕ちょっと今行ってきますね。あ今映ってる映ってる。で、マイクもそっちあるはずだったかな。で、コメント、コメント、コメントコメント読んで、コメント。で、あーあー、はい、おごられくんおごられ君ぞって前足元なんか張ってなかったっけ今どこらへん 前は足元に確かテープ貼ってあったよねなテープなくないここここで大丈夫 あ, あそれで見えんのね、わ、ま、い、あ、じゃあごめんなさいね、ねちょっと総理、総理、総理ってなんだ、はい、えーとー、ありがとうございます、えー、とこれ、一番最初のファーストおごられね。実況お疲れ様です、二つおごるので、一つは増田さんにお願いしますということで、コマさんから、僕と増田さんにありがとうございます、いただきまーす。 ごうさまでしたああ。 トーナメント上、映っ、ね、てるって言ってるから、なんか予想とかする?。したああ、そうだね、予想して、予想はなんだっけ、まあ、あの。結びきんなかったと思うけど。結きんなた。い、ま、や、あ、もっぺんやるのもありかなっていう。いやね、ちょっと、あの、一気に飲まなくてもっていうコメントいた、あの、多分コマさんかな、本人からいただきましたけど、そ の, あの。あの、怒られくんで。 歓喜やまっていい気飲んじゃいましたねあーいやーか去年ね、俺ね、去年、俺、確かね、あのー、その今年の今の松田さんじゃないけど、あのリストから俺外れ外れ、外れてて、なかったんだよ。な だ, だったから、今回、ちょっと怒られくんであのね怒ってもらえたんで、非常に嬉しいなと思って、ね、歓喜やまって、ぐびりぐびりと、おかげでちょっとお腹ちょっとのぶさすがにやりすぎたからみたいな。<笑>じゃあよす、ちょっとトーナメント見ていきますか、トーナメント、打ちてもあっ、出ましたねし。優秀すぎんだけど。早いね。 さあ、A ブロック、A、ブロックは俺が見た感じだとまだマイルドなのかなっていういや結構 A, A ブロックもどうかと思うようあまあ確かにか硬いっていうかでもねなんだろうなあのー、なんか抜けそうなところがある程度見えるっていうかこれどっち勝つんだろうっていうのはねまああれかな通じが左側が難しいよ 通詞が爆発すると面倒くさいなそうそうなんだよ右側はねあのー、まあ言うてもホワイトじゃないえっッチカイじゃなくてホワイトの方ホワイトだと思うけどなもみをああ2個二個芸能人どういやザンギリューバイソンとザンギフェイロンリュでしょうん キ ャ, キ, ャラキャラで見てもバイソンとフェイロンじゃバイソンじゃないのいやでもバイソン残儀いるからでフェイロンが残儀にいけるから直接対決が難しいけどこのバイソンとフェイロンのキャラパワーで見ると当然バイソンだけどこれね お, <笑>お互いバイソンは、うん、ま あ, ュあバイソンじゃないです まあもみおの方はまあバイソンはあの沼くんかグッチくんかどっちかにで鈴木さんの方はあの残棋はあの龍あ白白龍だね、うん、にかぶせる一択になるんだけども、うん、で白龍はザ残棋戦うまいけど鈴木も最近龍穴戦非常にうまいんですよ困ったとの、ね、でうん<咳>難しいよねこれはキーは まあ、そう唯一キャラが違うというところで、まあ、フェイロン文鎮ンン君のフェイロンですね、うん、これがどんだけ機能するかというかそのうまくかぶせれるか、うんうん、というところなんですけどもキャラが2つかぶってんだねあまあ言うても あ僕はどっちかいかなとあの昨日でしたっけおとといでしたっけで、あのーはい、くじ引きやったときには思ったんですがどう実際わかんない左側がねわかんないんだよ。どっかまいかな焼 き, 焼き鳥川又秀のとこもあっ、増田さんあのさっきあのおごられくん来てました代わりに僕あいさつしておきました、はい、あまだ始まってないですね、始まるのは1時半からなんで、はい、あと30分。 マーカスって納豆好きなのです、ね、納豆ワイヤレスマイクって誰か持ってる消えた。あの会場だけに使うやつ。あ違う違う。会場だけに使うのあるんだけど、はい、配信に乗る方配信乗る方乗る方のワイヤレスを探してんだけど あ, あ、おごられくん用かな。おごられくん用のワイヤレス、誰か持ってきました。お<笑>ごられくん。 おごられくんあれじゃないのつながってるやつじゃないのあれしか見てないよ、うん、確かに僕もつながってるワイヤレスあ れ, あれ以外見てないワイヤレス見てないワイヤレスはそうかあ僕 そ, それでそれでやりましたさっき、うん、さっきそれでしゃべりました触ってないですはい<咳>、はい、じゃあおごられくんの方にカメラお願いしますあ松田さん先ほどの松田さんがあれですね喋ってくれますねまだカメラ映ってないですねちょっとまだですねおごられくんの方にカメラ映してもらえますか スイッチャーさん、あ、映りました、映りましたはいああ、来ました来ましたえー、っとさっきのコマさんはい、じゃあえー、っとですね田坂さんとふたちゃん来てください田坂さんとふたちゃん<笑><笑>田坂さんとふたちゃん来てください<笑>はい、いましたね、えー、おごられ君なんですけどえー、っと、バイソンマンさんからコーラ入ってます。 俺俺をあカメラに向かってください。バイソーマンマさんありがとうございます。美味しくいただきます。バイソーマンマさんありがとうございます。いつもありがとうございます。あのー、初戦で多分バイソンと当たるんで<笑>修行の成果を見せます。はいじゃあ次行きたいと思います。えー、っと。 マッツンさんにウーロン茶2 つ, <笑>おえ俺俺つえあ俺一つか一つで松田さんと僕ですよね多分ねああのなるほどさっきのマさんって方じゃないですか あ, あ了解です僕もいただきましたはいじゃあマさんいただきますありがとうございますじゃあ次いきたいと思います篠本田さん来てください篠本田さんえっ、ー、とですね<笑>マキさんと バースターさんからいつか二人で深谷ロボットいきます今日は頑張ってくださいねとはいいねマキさんバースターありがとうございますいただきます、はい、じゃあ一旦終わりなんでカメラ戻してくださいじゃあもう B いく ?B 行きますねっていうかねあのいや今マキさんとバースターさんからっていうのの流れでシロさんはありでジャイにはねえんだみたいな いや、あの僕はサブスクもらってるんであそうなんですねまあそれ以上やんなくてもいいだろうっていうねはい来ました B これ誰だよくじ引いたやつっていうやつです、ね、これね結構ひどいよねこれひどいよね本当にまあ俺に恨みがあるんだろうけどまあそうだろうな、ね、いや全部これね結構いろんな人間からねこれ B はねあのー、そうセロテープさん命狙われてると思うんですよね このガムジャパと久し会っていのもなかなか面白いよねそうねそこはいいよね、まあ、ここに文章が入ってないっていうのはま た, また面白いんだけど久し会ねそうあ来た来た誰変え帰っていいのじゃあちょっとおごられ君の方に変えてもらえればはいはいおごられ君またいただきましたえー、っと信男さんから、えー、トモさん竜使いのトモさんにですね 使いのとうかもくんまだ来てないえ来てないわかんない<咳> TOMO さんまだ入ってない、ね、まだ来てないってもくんまだ来てないってかりました申し訳ありません後で渡しておきますのでじゃあ一旦カメラ解説席の方に戻してください常に飲み物だったら氷とか溶けない大丈夫レ ッ, レッドブルなんだレッドブルなんだじゃあ大丈夫だねじゃあ B いきますか B はい <咳>これ左はもうガムジャパ久し連載、大福、ラウンドアバウトまでえっとこれ優勝したことあるのが譲ると黒岩オ俺もしてるし店長は店長エストはないかストはないか<咳>で左寄ってて。 で、カワシムとかもね、あのー、かけるご準優勝でしょ、そうですね、で、まあ、俳人は3位だし、結構、お昼ごはんチームって、ここね、どこのチームだか分かんないんだよ、ね、ありがたいよね、なんかねそ、そういう、でもね、これ、確かに以前にもなん か, か, けるなんかの大会で、カーソンさんとサベさん、かなヤさん、それぞれ名前は見たことあるので、じゃあ、こられ君行きましょうか、こられ、<笑>誰 くんうん、マイクお願いしますはあ、えー、バイソンマンさんから「はじさんとベンダさんに」「はじさんベンダさん」ハジ「はじベンダという組み合わせ「はじさんベんダさん」「はじさんベんダさん」というとまで来てさい ネ, ネットの対戦のあれじゃないのかな多分なそこら辺の中にです、ね、ああオンライン系かオンライン系じゃないですか、ね、はいここの線のところに立ってくださいハジさんはじさ ん, じさん、えー、バイソンマンさんから「えー、楽しんでください」とのことです えー、ジンジャーエール入っております。まあ、はじさん、今いらっしゃる感じですかね。はじゃさん、あ、そ近場にはじ君いたら、呼んでくらっていいかな、はじ君どっかいないかね。じゃあ、カメラこちらなんで。とりあえず一言お礼を。はい、おいそさま、おやすさまさん、ありがとうございます。<笑>また仙台で対戦しましょう。ありがとうございました。仙台のこと な,、ね な, ね、なんですね。そうです、ベンダさんは仙台だったので、であのー、仙台枠として、あの扱わせていただきました、あのー。あれ、これはじ君いないのかな。え何、何やってるって。もうちょっと、なんか。 はい。また最近あのあまりバイソンマンさんゲーセンにいらしてないんでこうぜひ遠いかもしれないですけど来てください。なんかかなり HD で頑張ってるみたいなので。ああ HD なんですね。HD でいるのがで、ね、HD で。あいらっしゃったの。さあ、えー、とハジくんにはに先ほど先日マーサイドハジさん。はい、あはいはい。誰からですかバ マ, ンマンあバ イ, イソンマンさんありがとうございます。 <笑><笑> H. D. でもいつもお世話になってます。またあのー、大会とかもまたやっていこうと思うんで、またその時はまたよろしくお願いします。いただきます。ありがとうございます。いいね。この雰囲気は。いいね。はい。まだあんのか終わりかな。れ終わり。バイス、これで終わり一旦。B.。これはですね。あのー。あ、ぴったら負けなんでしょうかね。今のところノーモーションの二人と。あのジャイアン。はあのー。おこなく待ってます。的な感じはありがたいです。今のところ。 これだ か, らだから、フリなのダチョウだから<笑>これ来たら困るから<笑>、ね、っ, って言って来ないと寂しいやつねまあそうです、ねね、さで、えー、これで右もやばいよね右もね B はね右右はねあの昨日じゃあこの間かお話したんですけども「のえもんのわからん殺し」で恥じせよアラバマをぶっ殺すか C はきついぞ でも、恥君あのつ、昨日、津村さんにぐるんぐるん回されて 即, 死しで即死したんその前にかねコ・ピロシもいるじゃんそう、ここがね、ここがあれなんだよ、ね、なそう、ここがきついんだよね、本田はこれ、機能するからめっちゃで、恥せをアラバマとしては、だから野球のやつはやっぱ、恋物のわからん殺しも怖いし、つむら君のフォークも怖いので、ピロシ側に勝ってほしいと思ってるんですよ、ぶっちゃけ。あ この非常に難しいところですねここの勝負次第によって、うん、その黄色一色 そ, 多いそうですかこっちの結果がどう変わるのか な, あなんかバースターさんが俺のこと言ってなんなんだろうなんかなんかジャイさんなんかその前前を見た方がいいのかなそうだね あ, あとでオーダーオーダーなあいやもうアルコールですげえどの強いアルコールでお願いします<笑>いやまあそれいいけど<笑>るよ確かに 俺は責任取らんぞおな何だろうなぁアイス美味しかったねアイス美味しかったねアイスうまかったなでもお腹壊してたら困るでしょそうそう塩気があるみたい、はい、えー、とおごられくんに上変えてもらいますがちょっとこれ最後までいけねえなこれすいませんおごられくんえー、結構10本レッドブルが10本入っ て, まして10本きた10本きたしの本田さん苗場さんデルローさんフジモンさん田坂さんあウサリきさんふたちゃん ウルトラマリオさん太郎さんベンダさん水宮君きっちり俺入ってないね<笑>水宮君レッドブーなんか飲んだら死んじゃうぞ多分確かにブーだ、ね、ー今名前呼ばれた方次々来てください はいえー、とベンダさんにデレローさんに、はい、ウルトラマリオさんに苗場さんで水宮君とあとなんだっけ、はい、っもう俺今結構名前よく覚えたもんだけどもっと篠本さんナエバさんデレローさんフジモンさんサカさん二ちゃ ん, ちゃんウルトラマリオさん太郎さんベンダさん水宮君では石油を人数多すぎるんで一、まあ、人ずつ一人ずつささっと名前呼ばれてボケーっとしてるのって結構すごいよね、はい、デジボーイさんからです、まあまあまあ、じゃあン本さんからどなたですか あデジボーイさん、ありがとうございますいただきますデジボーイさんもマイミク…マイミックだよ…はい、ダイバさん<笑>デジボーイさん、いただきますありますビ ー, ル ビ, ール ビ, ールビールですね。デレロさんビールもいいですよ、ビール最近は飲むようにしてんだね。はい、デレロです。えー〜っと…デジボーイさん、ありがとうございます。ありがとうございますおさまです〜す石油王だよね…フジモンさん だってレッドブル10本でしょ確かにあ、フジモですありがとうございますあのレッドブル大好きなんで美味しくいただきますありがとうございます田坂さん田坂さんも人気あるな、うん、はい。あでありがとうございますデジボウさんありがとうございますこれでと一回戦元気を出して突破しますマイミクマイミクじゃなくてフォローフォローでしょフォローフォロー そうごほろそう。デジボーイさんありがとうございます。去年に引き続きありがとうございます。えー、今回は一回戦負けしないように頑張ります。あ去年そういえば一回戦負けしたんだよね二つ、はい、バルババロワダビオバルロウだよね。バルロさん ね, グだね。意外と難しいっていうねデジボーイさん。ありがとうございます。頑張ります。はい太郎さん。太郎さん。デジボーイさんですね。 いいや、スイッチなす。デジボーイさん、去年に引きき続ありがとうごおいしくいただいて栄養つけますので、ありがとうございます。栄養のな ちぼえさんありがとうございますはい以上です以上以上ではいで水宮君じゃ あ, あのちょっとこっち来てもらっていいかな運営席おーなんか打ち合わせしてますねなんか話すかじゃあ B, B ブロックいきますか B ブロック B ブロック写してください、B、ブロックもサクッと終わらせないとっていう感じですねで注目がね深谷ロボットとチーム無敵時間の一番右下ね、ねこれ第8試合これもなかなか面白そうな組み合わせですね、まあ、チーム無敵時間さんはちょこちょこ深谷ロボットで練習してるっていうツイートがあったん で, で勝ったチームがバーチャーファイターストーーブ超バーチャーファイター、はい、あ、ごめんなさいちちょっと打合カメラ屋さん来てもらっていいですか でそここととやるってことねバーチャープレイヤーもねゲームセット嵐さんとかね津田沼にたまに来たりとかして、まあ、ゴリラさんは昔からやってるし大黒茶さんもシくんのあれかバーチャー勢なんでね、えー、やってるらしくてそこそこ動かせるっていうのを聞いてますねそこら辺もちょっと注目していきたいと思います。ここら辺ここら辺のの、まあ、本命はやっぱ木一色なのかなかまあ うちのチームも割と強いんで頑張ってね決勝までいきたいと思ってますじゃあ次 C 最近最近やってないですねちょっと仕事をね忙しすぎてね月に1回中野に行けるかな行けないかなっていう感じですねなんだろうしかも行けるのが11時過ぎとかなんでまあ正直 やってるかやってないかやって言われるとやってないですねまあでもあの心は現役なんでねで C ブロックは C ブロックは武装戦線がやっぱりど本命かなオペマイ4代目後藤っていうこれ後藤君最近久しぶり大会久しぶりじゃないかなねまあでも4代目は確かあの去年のホックスから 負けてないね大会で、ね。負けてない。負けてない負けてない。負けも負けてないでしょ。負けてない。やばいっしょあいつ。K K Y さんにあのー。負けて以来？負けて以来負けてないじゃないですか。S と 去, 年去年のエストの決勝の K K Y に負けて以来負けてない。負けてない。ないあ、俺？あ、えっとじゃあ。だ、えー、ってフォックスで、ね。じゃあ、じゃあ。フォックス。小われ君来たみたいですよ。違うな、俺アピールすぎたの。小われさん、来た。来た えっ、ー、と、マイク入りますオコラリ君のあ、あ、ああ入、入ってるね、入ってるね入ってに、ハイタリさんいますよ、ハイタリさん誰、えー、入ったんにマキさんバースターさんからあ、はいジャイダルさんに生ビール入っておりますあ、ありがとうございます<笑>まあ、あ散んああありがとうございますえー、コメント俺読んだほうがいいなえー、お待たせしました、かっこ笑いいつもジャイリさん運営ありがとうございます 今度また飲みにいや行きたいですねあ生ビールありがとうございます頑張りまーすさ大会マキさんたまには参加してねっていう感じでそれからアンドレさんの方からセロテープさんに、えー、ジャイアンドさん1杯でしたが生ビール10杯入っております<笑>アンドレさん毎年ありがとうございま す, <笑>にいただきますえ1010 10 10って俺セロテープの10分の1の名声しかないのね<笑> ありがとうございますうまそうに飲みやがったなこいつ<笑>絶対にやります今年はうまそうに飲んだな今しかも俺結構さ、うん、あのアピールしといて一杯なんとかゲットできたけどじゃあ身内からなんとかおなけか直後に10杯くるやばくないまだまだまだまだまだまだおなさけあっ あ, あーえー、っとヌルポガさん白さんヌルポガさん白さんおごられくん入っております えー、ヌルポガ君君にハク君かなヌルポガさん、ハクさんこれ、近場にいるプレイヤーさん声かけてあげて、ね、呼ばれてるよみたいな感じで、ヤングプレーヤ、ねえーとです、ね、ザキセンさんからさん遠征の際、いつもよくしてくだいただいてありがとうございます、またそのうち行きますんで対戦お願いしますとのことですさあザキセンさんからヌルポガ君とハク君、イスケーンとキャミー、ハク君どこにいるんだ、ハク君いないのか、まだ来てないえさっきだよ ハクくんどこにいるんだハクくんこれやっぱ試合負けてからの方が良かったなアルコ頃なぁ今更<笑>もう酔っ払ってんだけど気持ちいいんだけど<笑>あ、あ、じゃ あ, あ今来たこれ変なこと言いそうなんだよねあ、いつもいつも通りだ、大丈夫本当に、うん、大丈夫十八金的なこと言いそうだよね放送コード引っ か, かるよそ れ, それはまずいあお疲れ様ですなんか 結構ザキセンさんあの若手でいつも遊びに来てくれるんであのまた来てくださいいつも本当に楽しくやらせていただいてます頑張りたいと思いますまた仙台にも遊び行くんでその時はどうぞよろしくお願いしますはい、はい、若者若者二十、ね、代はいじゃとりあえず以上です、はい、じゃあ C C に戻しますか C にああうんそうねはいえっとそう四代目はねあのいや負けてないですよだってその後の エキシビジョン的な感じ で, なです去年のホックスが、ね、いるいりますよ天敵がおるよ右上に右上に緑虫あのあの緑はあのねその緑虫はねその辺プチ盛りに食べられちゃいそうなんですよえそれえマジでだってこれどうすんのいや剣でしかないじゃんいやあいやいやちょっと待っ て, て, だっていいあなただってぶっちゃけ 今、現存するダルシム使いで100先やって負ける可能性があるやつって一人しかいないでしょ博士だけうんああそうだねほら<笑>博士じゃないからこれ<笑>鈴鹿だから博士じゃなくて鈴鹿だからそか100先やってってさ100先って逆、その回数多くなれば多くなるほど剣不利だろなんで俺勝ってんの<笑>会話のスタートがおかしかったの<笑> っ, っていう話でしょっていう話でしょ、まあ、まあでも多分実際勝ちそうだからなあとだからここ注目は、はい、あの、03勢そうですね、うん ね、出てくれたの進行は順調な感じですが進行まだしてないですからね、まあ、まだまだ始まってない時 か, からなんであと俺が相当注目してるのはやっぱここっすよ早、はい、谷君ですね早、はい、谷ですよ早、はい、谷君です ね, ねここはねあじゃあ来てるじゃなくてるおごられ来ましたじゃあ深夜、まあ、これで終わりで次 D いこうかそうですねもう巻きでいかないとねそうさ、はい、最後までいけないのはね B メンバーがねおごられ君入っております さあお 情, けお情けビールのジャイアン何か入るのかないやーどうなんだろうねこれ逆に入らないほ美味しくね確かに<笑>まだは早いから順に入っても<笑>えーまず、えー、小えもんさん小え も, もんさんいらっしゃいますか小え も,、ね、もんさん結構ねんかね人気あんだよそらこさんからそらこさんから入ってますよ空子さん あもう一つ、コニタンさんから、シノホンダさん、A4 さん、コエモンさん、ジャイダルさん、クスモークさん、2回転さん、テさん、エムツンさん、沼さん、モミジヤさん、コニタンさんからです。あ 彼女におごらせる声も彼女におごらせるニタありがとういただきますありがとうございます A4 さん A4 さ ん, A4 さんと間違えっバーチャスト2部のメンツがおごられくんにないとか言ってるえっ 影, 影助とか名前ないの影助と ううビールありがとうございま す, いますただあの、運転があるんでちょっと飲めないんですけど<笑>あじゃあ、セロテープにあげればいい、セロテープにじゃあカニのさんにじゃあカニのさんありがとう小ニさんありがとうどうもありがとうございますえー1時半大会開始なんで小右衛門さんの GI 中小右衛門さんはい さんコニタンさんからビールとソラコさんからレッドブルが大和のプレーを持ちましてソラコさんありがとうコニタンさんフェイロン分かんないことだったら何も聞いてください自分もビール飲めないんで素晴らしいくじを引いてくれたセロ様にあげようと思います本当だよありがとうございますビーブロックありがとうございます乾杯ですビール飲めよ恨みのビールがあのバーチャ ー, バーチャファイターストツーブが誉れ君のリストに載ってないらしいんで更新お願いしたいですねスタッフの方に、えー、伝わってるかな と大黒茶ゲームセンター嵐とゴリラかげつけの3人が、あのー、リストにないそうです一番あアピってたはずなのに名前がないみたいな、まあ、これ駒警備員さんがだから言えば名前追加してもらいますって上の人かな小西さんビールありがとういただきます え, え俺も名前呼ばれた気がするジャイてる呼ばれてる呼ばれた気がするけど ビルビ ル, ビル、はい、お酒一緒一緒一 緒, 一 緒, 一, 緒一緒って言われてるけど、えーね、じゃあ<笑>乾杯<笑>いやもう勝てる気しないんだけどいやねごめんねあのさっきのウーロンちゃんみたいにさ一気でいこうかなと思ったんだけどとさよくよく考えたら試合の前なんだよなさすがに一気はないな とコニタンありがとうのなんかあれば全然フェイロンのことは俺よく分かんないけど教えられる範囲内で教えられるのでよろしいつでも連絡くださいありがとうございますえー、っとゼロスイーで、ね、コメント読んでませんでしたコニタンさんお疲れ様です職場より応援してますこれれいい言われるまでもありませんでしょうけど楽しんでくださいねとのことですじゃあとりあえずくすもんさん あ、コニタンさんありがとうございます。まあ同じ業界で働くものとしてあのこの間いろいろお話しさせてもらいました。今日は頑張りますのでぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきます。えー、手さん沼さんもみじやさんいますか。手さん沼さんもみじやさん。じゃもみじやさんコニタンさんからです。はいえ、はいえー。もみじやです。ありがとうございます。 えー、アニコレのチームなので、えー、いつもお世話になっております。頑張ります。ありがとうございます。じゃあテさ ん, ポターさんから。あ、あコニタータンありがとう。はい。サードも X も頑張ってください。ありがとうございます。あああごめんなさいね。なんかね結構名前漏れてるだし、あな受け取らない設定とかできるんだけど。 去年は来てないですかね沼さんいらしてないですかいや影助は飲みたがってるはずだから名前ないのかしらいいん じ, ゃんじゃあ続いてですね今度はガマチチさんからコーラがウルトラマリオさんとベンダさんにウルトラマリオさんベンダさんウルトラマリオさんベンダさんいらっしゃいますかはい今度は、えー、ガマチチさんからコーラが入っております アニコレ勢の皆様頑張ってくだされとのことですじゃあベンドさんガ マ, マチさんありがとうございますいつもメガセの練習させてもらってますなんかしっこして忙しいみたいですけどまた時間あいたら対戦してくださいありがとうございますウルマリさんあいらっしゃいました、ね、ウルマリさんにつなぎますいやー人数増えてあだね空調厳しくなってきたね あ、がまちつさんありがとうございますまたあの対戦しましょうよろしくお願いします失礼しま す,、はい、あとういますそれからまだまだありましてもろてがりさんからレッドブルてっぺさん、滋賀県さん、フォンダさん鉄平さん、滋賀県さん、フォンダさんあ、これうちのブロックでもしかしたら当たっちゃうところですね鉄平さん、滋賀県さん、フォンダさんいらっしゃいますか ここ使いま す, すみません、ーーーーえー、おごられ君、もろ手刈りさんから頑張ってください、頼みました、ということですじゃあ、哲平さん。<笑>あこれこれはどうありりりががととううちゃん頑頑張張ますおぎり頑張って モロちゃんありがとうあいいあモロテカくんおきにいただきますありがとう<笑>それからもう三つレッドブルが来てましてノブオさんから紫ベガさんに参考<笑>紫ベガさんいらっしゃいますか<笑>タコでタコじゃ後ほどということで 終わったかなもう一個、仮面人さんいらっしゃいますか、仮面人、バルログ使いの仮面人さんいらっしゃいますか、仮面人さん、えー、おごられ君がです、ね、ガマチシさんからコーラ、仮面人無双を楽しみにしていますとのことです。小小ささん小鷹さん どうもありがとうございます。あの我石さんまた一緒にチーム組める日を楽しみにしてますんでよろしくお願いします。はい。はいそれからえー、っとレッドブルウォッカー、えー、レノ MD さんからレノ MD さんからえー、友座さん西尾さん。 ミルキーさん、ユーべがさん、紫さん、友澤さん、西尾さん、ミルキーさん、ユーべがさん、これ、ベガ使いの方々ですね、すべてのベガプレイヤーに幸運をとのことで、と、友澤さん、西尾さん、ミルキーさん、ユーべがさん、紫さん、いらっしゃいますか、ミルキーさん、えー、っと、レノ MD さんからですね、 レッドブルウォーカななんんんでで多分分分入っってててまますすねねねししいんだかいやめっちゃ来てるあああああといあとととだだけどっんっんあと分だけどどりがううございますえ大丈夫での紫さん。ささん紫さんえー レノ MD さんという方からすべてのベガ使いのプレイヤーベガプレイヤーに幸運をということでレッドブルウォッカーありがとう。 えー、リノさんありがとうございますあのー、ありがたく、えー、頂戴いたしますありがとうございましたあのー、大会あのー、最近ちょっと勝率が悪いので、えー、優勝目指して頑張りますありがとうございますいただきますいただきます。 それからまたレッドブルが、えー、コニタンさんから KKY さん、フロンターボさん、中カさん、永田正月さん、ベンダさん、えー、KKY さん、フロンターボさん、中カさん、永田正月さん、ベンダさん職場より応援してます皆さん楽しんでくださいレッドブル入っておりますじゃあ永田正月さん誰からコニタン、コニタン、コニタンあコニタンさんありがとうございます本当に<笑> え、これレッドブルってことはアルコールダメにしたのそうアルコールダメにした俺はああなるほどねーだって俺今日車で来たんだもんあ車そうか A4 も言っとかないとなありがとうございますお仕事頑張ってください<笑>っていうか今仕事中がやばいなそうだよねじゃあ他はあホンダ使いばっかだね KKY 以外 ターボさんあい い, いるよね。ターボさん。あの小二さんからえっ、ー、とレッドブル入ってますんで。すいませんフロンターボです。いただきます。頑張ります。中村さんフロンターボさん KKY さんいらっしゃいますか。あ と, あとは。 KKY さんベンダさんかベンダさんあ中村さん、えー、コニタンさんからレッドブルあこのカメラにも何をお願いしますコニタンさんありがとうございま す, おいま す, います美味しくいただかせていただきます大会も頑張りますので応援よろしくお願いしますありがとうございます KKY さん、はい あ、小平さんどうもありがとうございます。今度はサードイベント頑張って参加したいと思うので、またよろしくお願いします。ありがとうございます。フロンターボさんいらっしゃらないですかね。あ、べ、はい、あ, ベ, あベンダさんか。すみません。ベンダさん。小、は、平、い、さんどうもありがとうございます。ベンダです。 あのいつも、フェイロンズやらせてもらってます。最近火力が上がっていてびっくりしてました。また対戦してください。よろしくお願いします。め, めっちゃ溜まってんだけど。ごあと十、十二が溜まってる。まだまだあります。試合。あ、一時半だし。松あ、一時半だけどやる。試合。先ほど用意した紫ベガさん。さらにレッドブルが三個来てます。 はい、はいはい、えー、っとですね信ブさんからテキサスではありがとうございましたとても勉強になりました大会頑張ってくださいチームの皆さんで召し上がってくださ い, いおごられくん優先だなおごられくんがとりあえず一通り。信ノさんあテキサスではあのお世話になりましたまた何かあればよろしくお願いしますおはようございます紫だけかよ<笑>ちょっとねあの一、ー、時半過ぎたんですけどおごられくん お, おごられくんで優先おごられくん先に優先紹介しちゃおう十分ぐらいかかっちゃうと思うんですけど。 ちょっとご了承していただければと思いますいあれ 俺, 俺世話してないのかな俺<笑> れ, これさ ん, これなんかすごいのが、うん、俺思ったのはプロゲーマー来てるのにプロゲーマーにまだ入ってないんだよねえアラバマさんいらっしゃいますかすごいよねアラバマさん FTW さんからはからえコーラが入っておりますアラバマさんアラバマさんいるアラバマさんいるアラバマ 君, ラバマ君北の近く それからええこえもんさん M ツンさんにエスドラさんからおっ優ちゃんそれからヨミさんにヨミさんからかヨミさんからマオバルさんにヨミさ ん, ヨミさん会場にいますよね誰バル誰バルマオバルさんマオバルマオかいマオマオいるマオマオニャンマオよかったなマオニャンとコエモンマオニャンコエモンあと俺 これ相当、あれだよ。得が高いからだよ。最強キャラ使ってでももらえるってのはね、得が高い。こえもんさん、いますかこえもんさん。こ、ね、えもん。こえもん、こえいいシトさあの、まさ、ごめん。まずさん、よみさんから、マオバラさんに、焼肉をおごってくださいとのことで、ウーロン茶が。あの、なんだっけ。KKY、永田さん、あの、一旦さ、スタートするかのじ合い、えー、そっちも一旦止めさせて、集中させたいんだよね。プラスはその、えー、なんだっけ。えー あれまあまあおご、まあ、られくんも、ね、消化したいからいったんやめさせてもらっておごってくださいって10日交換これ10日交換ですよ10日後半ですよ10日わざわざねこれわざわざ優勝したらおごったるわじゃあ代わりにはい優勝したらったはいはい優勝しはいはいはいしたはいはいはい焼い焼き肉はいはい肉イェーイ負けちゃうよ 俺, エゃうよ俺はいはいはいツンはいはいエいンいはいンいエいはいはいはいはいは エムツンさん進行頑張ってくださいな小右衛門さんフェイロン頑張れあとセロテープさん大好きはいそれ書いてないでしょセロテープさん大好き書いてないでしょあ い, あいつ持ったよこれなんだき嘘つきオレンジガスオレンジこれゆうちゃん好きなやつじゃん俺ら別にガスオレンジ好きじゃないぞいただきま す, きますあとセロテープセロテープ話持ったんで怒っといてください さんありがとうございます。今日来てない吉和かず君のためにも頑張ります。あれこれ強いだよな、ねね。結構強かったですあれれっ、はいね。あと、ええー、よみ、よみさん、よみさんいらっしゃいますか。強いわよみさん。それから、えー、パレスチナさん、中野さん、ジャイさん、ケーケさん、カワシムさん、テさん、モミジアさん。え、パレスチナさん来てんの。 あってない、ねしし、パレスチナ、いや、パレスチナさん書いてありません、ね。でも、あ、パッチン、パレスチナに負けた安藤さんです。おお。ちゃんとしてパ。パレスチナに負けた安藤さん、中野さん、ジャイさん、k ー y さん、カワシムさん、テさん、モミジヤさん。これ、他、あと、何枚溜まってる、ちょ、溜まってるのさ、今、セロテープが一番一番言ってるけど、他の溜まってるやつ順で、何人か手伝って、人数集めておいて、その怒られくんのやつ。ある分、よ、ある分読んだんで。中野さん。はい。あ、唐揚げさん。 ちょっと、っと運営チームあの、オーラリクのてだけだけ教授さんからヨガファイヤーとのことでダルシムに7人ほどあ、ダルシムチーム使えねありがと う, がとうサンキューコミケ楽しんでく れ, れいや、わかんないありがとうございますなんとかヨガのパワーを見せつけたいと思います頑張りますいや、腹減ってたんでマジ嬉しいなタサカさん、タサカさんがなんか探 さ, されてますよ、タカツさん ささささんかわしむさんんんもみじやさん安藤さん<笑>ありがいあ教授いどうもい、ダルシム勢として頑張ります。 お前くんカメラがちょくちょくとね、画面コロコロコロコロ切り替えていくからね、ちょっとしょうがないっちゃしょうがないね、確かにね、怒られてますきょうさん、教さんありがとうございます。カメラ、あれだね、途切れるね。頑張りたいと思います。あと安藤さんっていらっしゃいますか。安藤さん、安藤さんいらっしゃれば。辛すぎなんだよ。なん唐揚げが。あと紫ベガさん、たびたびすいません、紫ベガさん。 あ れ, ろあれだわあ紫ベガさんはヨミ、えー、さんからから揚げが入っておりますえっ、ー、とですねコメントが「負けたらアポクリーン感染だからね」と<笑>い や, やってくれたなあのまた面白いコメント待ってるんで楽しみにしてます あ, 基地読みありがと う, かか う, う、ね、れれこれこれいやこれ辛いマジ辛いんだけどヤバいんだけど<笑>もう教授あったらもう殴るわ本当にヤバ<笑>いんだけど切れそうなんだけどア ラ,、ね、ア, ラアラバマさんいらっしゃいますかアラバマさんアラバマさんいらっしゃいますかアラバマバイソンいる北海道から来た あと沼さんいますかなんか来たえー、と次からおごってくれる方はソフトドリンクだとありがたいですソフトドリンクだといです沼さん、アラバマさん、沼さん、アラバマさん辛いっすん食ってんの唐揚げ、うん、全部食いねえよこれ沼さん、アラバマあん、沼さん来ました後から来るか後から来るよね いやこれ配信外の戦いがやばい、や大会よりかは、どれだ沼さんどれ、ね、<笑>あ、コニタンさんからビールをいただいております、コニタンさん、ちょっとわからない、あのーえー、とりあえずコメント、お疲れ様です、職場より応援しております、言われるまでもうありませんでしょうけどね、楽しんでくださいとのことで、えー、コニタンさんから沼さんに生ビール、ちょっと面識ない感じですかね。いやコニタンさんマジで 石油王すみません、コインタンさんありがとうございます。すみません、初めてましてだと思うんですけれども、えー、いただいた分頑張りたいと思いますので、ありがとうございました。辛いんだけど、本当やばいんだけど、痛い。後から来る。いやこれ教授やばいよこれ。 敵作っったよこれえーっとバージョンさん、ゼロスリープレアのバージョンさんいらっしゃいますかバババババーーーーーージジジョョョンンンンンさささささささささんんんんんんんんんんいいいまますすすお願し世界チャンピオス、えー、スターさんからあといいいいと何個 っ, っ, た っ, たこっちはーいえー、っとですね 増美さんへ応援してるよ頑張って Z-IZM の色ということでメロンソーダみんなで飲んでねとのことでピッチャーでメロンソーダが入っておりま す, ますあとどんくらいある牧さんありがとうございます、えー、今日は牧さんとバスタさんちょっと来れない分までゼロスリー代表として頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします来てないトーナメント で, でツイッタートーナメントでツイッターだよね トーナメント表はツイッターかなツイッターの貼ったね貼った追加ギターいやこれさあのー 始, めうん、始めよう始めよう始めよ う, めようめないと終わんないしたらとりあえずあれかなえー、とーっと鼻かんで る, んでる、うん、あの一、ー、回戦じゃゼロ回戦だねの方はもうワンピーもツーピーも決まっていてなおかつ間に、ね、先方も多分決まってる流れだねしたらじゃあ XS と2019始めるぞ大丈夫かみんなじゃあその前に小高選手先生<笑>マイクこマイクワイヤ s スマイク小高さんにマイクを渡してあげてくださいな会場用じゃないやつマイクどこにあるかな ワイヤレスのマイクってどっかなかったっけ会 場, 会場マイ ク, 会 場, マイクいや会場じゃなくて配 信, あの配信に乗るやつがいいんだよ。じゃあ、これでいっか。これ。怒られくんのって伸びるコード。ね、あじゃあ、小高さん、こっち来てください、ほしはしょうがないから。本来ね、その真ん中でやってほしかったんですけど。うんね、あ小高さん、じゃあ、こっちこ こ, ここに来て、僕の隣でしょうがないです。はい ごめんなさいね、小高さんの、今回ね、あのー。